1月16日土曜日に頭が痛くなりにくいフェイスシールドの作り方を投稿いたします。皆様のご健康を福岡からお祈り申し上げます。家内 the fine 私は元気です。皆さん乗り越えていきましょうね。おやすみなさい。see you again。 かなでした。